ちょこっとなごむ和スイーツを買ってきました見ていっちゃいましょうホワイトチョコレートきなこそしてほろっとした食感ですかいや期待が高まってきますねいただいちゃいましょう ここを開けましたこんな感じで小袋に入っていますねそれでは一つ袋を開けましたおっ 何でしょうこの形は見てるとなんかほら花びらが落ちてきますよ今まさに花見シーズンですからねそれではいただきます なんかしっとりしている感じですかねなんだろうあとちょっと粉っぽい感じもあってあとこのきな粉の香りがね広がっていくんですよいやーなんだろうなうんでなんか味はちょっと。 もちみたいな味かもですねうん別に中は特にそうとかもなく普通なんですよ特になんかうんああとちょっとかすかにチョコレートの味もするかな あ, あとなんか 和菓子を食ってるような気分になってくる味ですかねこれはんうん少しチョコレートの味あきな粉のこの和菓子っぽい味 和菓子っぽいやつっていうのかな、まあ、きな粉の味で、ね、なんかこのきな粉が口の中でねほどけていく感じねそしてそれがねささーってねちょっとなんか粉が広がる感じでね溶けていくんですよあーでもこれはねなんかねチョコレートとねこのきな粉の和の感じがね 合っているなって味ですよいやーこれはなかなかいいですね。うん、以上「ブルボンほろわかきなこちょこっと和む和スイーツ」でした。 直射日光、高温加湿を避け2 8度以下で保存してください。